皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています2022年10月10日今月の天の日は15回目のハフレモンからの挑戦状でしたしかもオフライン版がテーマでしたので早速行ってみましょう一つ目はダストンのお家ですこれは簡単でした 二つ目も、マップ自体はすぐに特定できたので問題なしです。三つ目も、マップ自体はすぐに特定できたので、これまた問題なしです。四つ目が一番許せない写真かなと思いましたが、勘が当たって一発でいけましたので許します。五つ目はすごく懐かしい場所ですね。我々のゴーレムです。六つ目も簡単な場所でしたので、今回のはぐれもんは久しぶりに許されました。そして、六つ目の中身が超驚きのサプライズでした。早速お家に戻って飾りましょう。 庭具ではなく、家具でした。いろいろなポーズが仕込まれていますが、やはり X 君といえばこれなので、これにします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。